まあ、ごぶさただ大丈夫だっっったたたたいいいいいいょととく本当に心配しししうううん、んんよよお願いしますいや、でででもいいですそんでもななな金置いとくよあどうしたかなと思ってさ明日雪確率高いんでしょ<笑>もう朝から降るみたいよ。 いやー、十日ぐらい半月ぐらい休んだ。そうですね、半月以上休んだかな。ちょっと痩せた、うん？そうですね、少し。ね、<笑>大丈夫？<笑>大丈夫です、大丈夫ですよ。いや、ずっと心配してるんでした。そうん、ねうん、そ う, うん。ちょっと電話しようかなと思って、うん、電話するんだとさ、うん、なんかね調子悪いからなんか電話するのをからと思って。いや、うん、俺に電話して。うん。本当に。うん いただかしもらますね。うん本当電話ちょうだいよ。お、は、願いした、うん。あの、まっす戻ってきて、うんうん、ただあの、調子悪い人が動かれてうちにいたからさ、はい、足腰が弱っちゃうんでね。うん、うんち。ちょっと、もう散歩でじゃないと、まだやらそう、ね。やっぱり、それしないと、うんうん。どうもね、こんばんは。元気ですかはい。どうもね。も う, もう帰れるのまだまだ。まだなのこれ終わったらすぐ着くかね。 あさ、お先先先でももいいいいいいいいいいいいいいいいいいい、いいの、うん、いいよいいよ、うん、いいよいいよ寒かからの全然しした、じゃあ先ゃ輩、やねー雪るらいって明日雪だよね。 間違いなく降るよね、これ、ねえ。北海道なんか今世紀一番の寒さだとかってやってるよね。は, ねはい。当選が い, いえ、い, いえ、どうぞこの時間だって大宮に人が出てるあそう、うん、あ今日はき三連休のあれだからかな もう0度ぐらいになるって言ってたから、今日はね、冷えてるはね、いや大会温度はもっと寒いよね。うん どどうも大変ににお待ちをさまででごいいだってういいいいいいいてたたただだきすすははははよかかかかっっっん食べないかあー私塩ななな、はいはいはいはい、あのはでで塩ので あ, ーう私は味でうとあ、あ、あ、あ、私私塩塩、とつののの固固めめめるる味味、をほほなるほど。 いいか天ぷら。天ぷら天ぷら 醤油 っ,、えー、っ, っといたますっかあいて。いた